としてはありがたい限りでございますありがとうございます今日はわざわざたまうたしにたから多く聴きたいとい う, 今日はも う, うなるほど、粋な計らいだな。ちょっとやめてもらっていいから迷惑だから大丈夫<笑><笑><笑>はい、いけそういけそういけそうになかったらもうあれ、あれするけども原因がわかんないあ、じゃあもう深刻だ<笑>やってみましょう<笑> でやってみよう。でとりあえずもうみんなもやってみよう。見てる皆さんもやってみよう。で豊田 さ, さんも取 っ,、うん、<笑>ってみよう。はい。それでは気を取り直して今一度この伊豆の大社で感謝の舞を披露させていただきたいと思います。それでは参りましょう。構え。 もう覚えましたよね皆さん手拍子をしようご一緒に「We are k i z n Ready Now We Are k i z n a We are k i z n Ready Now We Are」hey. 夢のまま終わるべからずそれと未来は誰もわからず幾度せかに一度乗りうせい欲しくともつこと物語何となくもこの道 i Why are you so- すま音が鳴くと手拍子があればいきますよせ、えー、のありがとうございます よっちゅうよっちゅうよっち 手拍子お願いしま 続き次の名所へいざなうに歩かれたくこ友達へ向かい桜舞い踊れる走れ走れ戦いを受けていずんその背中に受け取って夢は夢が打ち抜くとなく大輪の花よ咲け行け 対面とよさこいです本日は花火のきまつり楽しんでいきましょう。でししたたありがとうございま